の皆さまこんにち は, にちは女子の予測こチームシップラブです今年のテーマは舞い音5つの音を表現いたしましたご声援のほどよろしくお願いいたします マイオト 会場の皆様にお礼を言います。は、ね、い。ありがとうございました。シープランプ。大きな拍手お願いします。